ねぶた祭りのあとは現代のねぶた祭りをご覧いただきましょうどうぞ。 レディカーの問題か 縄文時代の祭祀北斗七世伝説宗像志向の版画ねぶた祭これらはすべて祈りや願いが込められたもの武藤村から青森へと名前を変えなお引き継がれる文化過去の思いが現在そして未来にどんな影響を及ぼすのか もしかすると武藤たちはすでに知っているのかもしれません。 祭り東京青森ナイト世界遺産の縄文の時代から未来に至るまで青森市民に根付いた青森のダンサーによる皆さんへのスペクタクルショーいかがでしたでしょうか。 ありがとうございます青森市長小野寺明彦ですそして今日皆さんにお届けしたねぶたは NTT グループ草野の巫子と山田のおろち胚児でありますどうか皆さん大きな拍手をお送りください ありがとうございますコロナ禍も3年ようやくリアルのねぶたを皆さんにお届けできました今年令和5年 2023年は青森市にとってもたくさんのお客様にまた来ていただく年になりますまずは4月16日でありますどうぞ<笑>青森桜マラソン 東京の桜は3月ですが青森の開花予想日は4月17日ですぜひ桜の中を走り抜ける青森桜マラソン東京ドームおいでの皆さん我こそはという方はぜひ青森で桜のマラソンにチャレンジをしてください どうぞお待ちしておりますそして6月でありますどうぞ<笑>今年の6月は東北絆祭り東北6県が 震災からの復興への祈りを込めて6年に一度ずつ開催しているお祭りが今年青森市で開催されます盛岡の三笠踊り秋田の関東山形の花笠仙台の花畑に雀踊りそして福島のわらじ祭り 最後に我らが青森のねぶた祭りが一度にご覧いただける6月のトーク絆まつりぜひ東京の皆さん青森においでください6倍楽しい世界をお届けいたしますトーク絆まつり6月の開催ですどうぞよろしくお願いします そして最後に8月2日から7日まで青森ねぶた祭りいよいよフルサイズで復活ですありがとうございます昨年は羽根戸が県内限定でした今年こそは 全国から羽との皆さんにおいでいただいて。本物のねぶたをお届けします。そして、今日たった1台でもこの迫力であった。青森ねぶた。2。2倍の22代のこの熱気で青森の東北の夏を。盛り上げてまいります。 青森ねぶた祭り8月2日から7日までの開催ですどうか夏の青森においでいただきますよう心から心からお願い申し上げますお待ちをしております今日は青森内イ お運びいただきまして誠にありがとうございますふるさと祭り東京はまだ明日も続きますどうぞ最後までお楽しみいただきそしてその中心にある青森デビューターこれからもご愛顧いただきますようそして今日皆様に青森の魂をダンスのソウルをお届けしたオールメンバーに大きな拍手をいただいて 今日のフィラリとさせていただきます本当にありがとうございました以上をもちまして青森ナイトを終了いたしますご観覧いただき ありがとうございましたこの後も引き続きふるさと祭東京2023日本の祭りふるさとの味を心ゆくまでお楽しみください。